これででも、まあ、大丈夫あこれすごい、はい、じゃこれがね期待値ガラスの、はい、色の変わるグラスしかも、はい、液だれしないそういうのを差し出すとう で,、ねとうと で, ね 今, ね、で今蛍光灯かなんだけど、はい、右側がやや黄緑でこっちが水色っぽく見えるねでここでじゃ太陽光に近い天下行きます、はい、いそうすると こっちはもう劇的に 紫, 距離紫もちっこっちは多分オレンジがょっと残り消すと。はいあ やっぱりこれどういうことってさ LED だからかああじゃあこっちの上の傾向とはまた違うんだじゃあそれを同時にやるから、ね、来た来た来たあよくなったもう一回あちゃんと見えるこっちもつけるともっといるなすね あ,、うん、あすごい鮮やかっすよ鮮やかはいもう一回 おかあこれかあすごいね LED だとこのいいあさっきの色かはい蛍光灯だとこの大丈夫でしょうえー、これこれえー、嘘これよわこれすごい、はい、じゃあこれで今水入ってんだけど、はい、水なしバージョンをやるわけね水します、はい、じゃあ水なしバージョンいきますやっぱぼやっとするよねなんか 色味も薄く感じますけ ど,、ねうん、どう OK いいよ、ま、ーはいおっだおおでもやっぱりぼやっとしてるねさっきよりね下の方しか色がつかない 上, の上まで見えないそ、ね、うん、じゃあそんな感じだねはい、OK、オッ o k